続き、小杉、新宿、岐阜、小槌、渋谷、名古屋、金山、東武、刈屋、安城、長崎、蒲郡に終点する8か所に停車をいたします。列車は8 秒, 安定です回はです秒目の車両と一番後ろの車両にございます。お客様にお願いいたします。 発車の際の書き込み乗車は大変危険です早めに手を出すようご協力をお願いいたします携帯電話の発車用はマナーモードに切り替えるなど周りのお客様のご迷惑とならないようご協力をお願いいたしますなお優先席付近では電源もお切りください車内で迷惑行為を受けたり<笑>見かけられた時や不審な荷物を発見された場合は車掌または駅にまにお知らせください 私、救護をする場合には、車内の設いの通知がある、非常ボタンを押して、乗務員ご了承ください。各車でお尻寄に優先席がございます。年寄りや、お母さんにも不自由な方、維師になる方や、小さなお子様を連れ込むと様に、席をおせ い, いただきますよう、協力をお願いいたします。お、ま、願たいたします、ね。乗務員、先週、伊藤、社長、小野池です。ご了承ありがとうござ い, い, ま, す い, います。次はお、お次、お次です。